直木です、えー。大雨でございます<笑>、えーまあ、詳しいことは、ね、この雨抜けてからにしたいと思うんですけどなんとか、ね、あの三国峠、えー、越せばあ雨は上がるみたいですね、えー、そこまで一気に行きたいと思います。それでは 東のね、えー、あの橋の場所までやってきましたけど、あ今日は残念ながらちょっと晴れっていう感じではないですね、うん、まあ少し雨はね、えー、上がった感じではあるんですけど、まあ、若干道路も、鹿の群れだ、はい、あいいた、ごめんよ、お食事中だったかな。 はい、えー、路面も少し乾き気味でね、えー、雨も上がってきてはいるんですけどうんまあおそらく、この峠を越えてあの早、ー、雲峡の方 に, に抜けていくとまあ天気は晴れていくはずですはい、えー、三国峠を越えて早、えー、雲峡の方までね、えー、下ってきました。 まあまあ、こんな感じですけどで今回のールートですけども、えー、道の駅ピンズラリーピンズ集めの旅、えー、今回は最北端え北の方への旅となりますで大体、まあ、北最北端に行く時って時計回りで回ることが多かったんですけど えー、ちょっといろいろな都合から今回はあ反時計回りですね、はい、で今向かってるのが、まえー、ここが総雲橋で上川まで抜けまして上川から紋、あのー、別の方へね、えー、抜けて海沿いに出るというような感じのルートになっております、うん、でピンズの方もですね、えー、なんとこう全部で 129個中94個までね集まりましたの、ね、で、えー、今回、予定通り行けばもうね残すところわずかとなる予定でございますただ、距離的にですねやっぱり1泊2日<笑>になるのかな。えー まあ、北回りで考えているのが、まあ、1泊2日で、あわよくば、まあ、2泊3日にして、まあ、宿が取れればなんですけど、えー、取れれば、あのシャコたま周りですね、あの辺もまだいくつか残しているので、それ も, も今回の旅で取れればなとは思うんですが、宿取れるかどうか次第という感じですね。 で、えー、まあ、何しても今日で稚、えー、内の方までね、えー、行くという予定なのでちょっと距離がまあそこそこあるでかつ、道の駅自体もですねまあ、結構な数あるんですね 9, 9場所ぐらいあったかな、うん、なのでそれらに寄って寄って寄っ て, 寄って行くのでまあまあ結構。 今日の予定のね、えー、キャンプ予定なんですけど、キャンプ地まで、えー、ちょっと遅めになるのかなーという予感はしますけど、うん、でですね、えー、今回はキャンプ、こいつハーレーでキャンプに行くということで、えー、久しぶりにですね、今年初、ですねあのー、お手製の木製キャリアあ乗っけてきました。はい、えー、まあね、えー<笑> 無事になん、えー、とか使えております、うんうん、今のところという感じですね特にひび割れとかもあるみたいではないのでまあ大丈夫だとは思いますしね、えーえー、それでは今日も安全運転で、えー、行ってきましょう、えー 現在、ですね、えー、上川のところから右折しまして紋別の方へ向かってるんですけどで今日1か所目の、ね、目的地滝上町だったかな、うん、の道の駅に今ね、ね、えー、向かっております、えー、滝上の町に入ってきましたね。 でここで確かねあの芝桜ここも有名でしてここで あ, あれなのかな、まあ、時期がねタイミングがちょうど良ければその山丘一面の芝桜が見れるという場所なんですねはい道の駅香りの里滝の上到着です のの里、滝の上到着ですがまだ8時半<笑>ここ9時からだなんやな30分はいえー、ということでね、えー、本日今回の旅1個目ゲットしてきました えー、道の駅、香りの里、<笑>滝の上だったかな、はいえー、まあ今回はね通常バージョンでしたけども、うん、いや気温がね少しちょっと上がらないので、まあ、カッパ来たまま行きますけど、えー、次は紋、ねえー、別までえ行きます、ここから30分ちょい、40分かかんないぐらいということでした、紋、はい、別36キロですね。 紋、えー、別の町に入ってきました、はい、道の駅おほうつく は い, よいしょ、はいえー、本日2個目の道の駅のビンズゲットできました。<笑> えー、道の駅5歩をつく紋別ですねで、えー、せっかくねここに来たので、えー、写真を一枚撮っていきましょうはい、えー、門別でのノルマ完了、はい、あの右手のね山の上にあるのがなんたらタワーみたいですスカイタワーてたいなったかな なんか展望台がね、あるみたいでしたんでちょっと今日は寄れませんけどもいつかね、行ってみたいですね、あそこえいえいよいよしょ給油完了です、えー、まだね、道の駅のピンズ2個しか取ってないんですけどおここまでで240キロ走られました。<笑> 神々だな距離的には今日の予定の半分ぐらいは来たのかなここからがちょこちょこある感じっすねーえい、ー、やっぱり走ってくるね皆さんも、えー、次の町「おこっぺ」ホですねおッっぺもまた変わったっていうかね読みが難しい感じですよねうんまあ確かに「起こす」「工業」とかね、えー ここ数もの部屋の部屋だからねホッペすっげー広いずっと僕通ってたもんなええー。ナビでは大通りゲけトなってるけどここ中行ってんのかはい。ホッペの街中にねえー、入ってきました はい、道の駅おこっぺ到着ですここはねここでもええかな 本日4つ目、えー、道の駅西おこっぺ、えー、カムというところでね、えー、ゲットしてきましたまたしても残念ながらノーマルでございました、えー、で、えー、これからなんですけどおオホーツク海側へ向かっていきますで次の道の駅はオウムオウム町だったかな、うん、なんかそんな感じの名前のとこでしたね 宿泊施設 な, んかのなんかね昔の小学校の子使ってるような感じだけど。